ここそれが死には誘惑が多すぎる町最近本当の自分になれたって感じですきっとこの町のおかげですね <笑>さあ行きますわよ波動を突き進む曹操は長路の治める漢中を平定したこれに危機感を抱いた益州の劉備は慶州の一部を孫権に返還孫権は劉備の養成をのみ 曹操領に出兵した狙いは長領が小勢で守る合である波道の後継にして時代の勇宗妃は自軍の危機を敏感に察知自ら兵を率いて合皮に急行する彼の妻新喜もまた夫の身を案じ同行した。 愛する者に守られるだけでなく共に戦う存在でありたい麗しき花はそのことを証明すべく戦場で咲き乱れる。 大軍をいいている対する我が軍は小勢長領の奇襲その正否がこの戦の明暗を分けよう我が君私もご一緒いたしますわこの身少しでも我が君のために役立てたいのですうん、<笑>よかろう私と共に来るがいい 中で敵をを殲滅するままずは周囲の敵を一掃ししろおけいやしねえぞ歴史を打ち取りましたわ 周囲の敵が片付いた奇襲のため潜伏して別行動を取る、うん、敵の注意を我らに引きつける新聞を始めろ 殿はいつも孫権様に献身的だあんな美人に守られる孫権様がうらやましいこの思いを捧げますさあ俺と勝負だ覚悟しろ No! <laughs> 五三五三。おやったときに。倍返しさせる壁よ敵将。ぶちて。<笑>取りましたわ。私の虜になりなすい。すぐに味方の援護を。押し切られる前に。一軍を向かわせるのだ。<笑><笑><笑>こちらの思惑通りに敵が動きました。 武、うんうん、のついをもって水産戦 は浮き足立っているこの木を逃さず攻め立てようおーお見事です一人で勝てると思ったが草を甘く見るとどうなるかなおいしい覚悟しやがれ すまぬ先に出るぞ じゃ終わらせねえぜ 動で払わねえ。 ってもらおう<笑>っついたら皆さんにに邪魔されるなんて続くですわたしは大切なものを置いて逃げはしない天使、お前が私を守ってくれたように今度は私がお前を守ろう そちらにも迎えが来たようだな行け尊権我が君尊権を撃つ絶好の機会でしたのにどうして構わん奴の首に。 《そなたの身を危険にさらすまでの価値はない》 守るべきを守るためにありこの町の発展を見守っていきたいものです今回の成果は の警備を任されています。 ればをったぞフッ消えろ して かばって。 真な しかなぁわが武器北斗ご覧あれ はしねえぞ敵将王令明が討ち取った我が血との破棄一スキルを知らず なてますねもう少し出すとしますか できそうにない副官の絵 定率の時代慶州南洋に火の手が上が上る義の南陽大衆に対し高恩が反旗を翻したのである高恩は諸の関羽と結び大使を拝して炎上に立てこもったこの動きを察知した義は宋人ら精鋭を円上に派遣 食も関羽を炎上に向かわせるが城はすでに義軍に包囲されていた後の対戦を予感させる義と食による炎上攻防戦劉備の目指す仁の世のため関羽そして食軍には引けぬ戦食の時代を支える将 韓兵の心もまた誘訳していた重要な一戦を偉大なる父と共に戦える喜びをかみしめながら コーンは民を救わんと決起したそそれにこの戦は慶州を得る好機はい父上拙者も力を尽くしますうん頼りにしているぞ寛平公恩をそして民を救うためいざ炎上へ向かわん急ぎ すぐにゃだ援軍が来たか高温もろとも倒してしまえいや あとは頼んだぞ 拙者が打 ち, ち取った しやがれひとひねりにしてやるぜどうだ置いておけ敵は容赦しねえぞ敵将拙者が撃ち取ったせりゃかの者をストーはにかかわ進軍し勢いを止めんせりゃ 敵ののからら抜けけれそうだタッタッ聞くことがそのまま負けではない戦場に迷い込んでしまったようだ困った困った。困った リュウ先生はお戻りくださいここは散歩のついでに来る場所だそう送ってくれるのだせい私はアンリーめ方向も恩師なのだおや知り合いが困っているんとか助けてやれるものか勇瀬すば る, るうだ わざとここわかりました援護しましょうあっやっせりゃっおお意外が入っているな我らも続くぞやおお一段と逸えておいでですな 日集中して 拙者が制圧したぞ逃しちまったが高なぞ所詮が小物代わりにもっと大きな犬ものを食えばいい。 はとつ出ろうぜ敵将拙者が撃ち取った 何々ならぬ投資。 安定おい父上うん<笑>敵にも備えがあろうそれに竜禅様をこれ以上危険な目には合わせない よくやってくれた、寛平。もったいないお言葉です。寛平はとても強いのだな。そう思わぬか、精細。<笑>寛平、強くなったものだ。お主は、我が誇りぞ。 何かを成し遂げるため戦うんだそなたの功績に報いようこれは新たな位だ 僕も。 Hehehe <laughs> 国に衝撃が走った敵対していた五と職が突如手を結んだのである曹操亡きあと魏帝となった総妃はこの動きに素早く反応同行樹主郷公領の三方向から五領に侵攻する対する五軍は不気味な静寂を保っていた 勧誘なき義軍を覆う不吉な雲この雲を払えるのは曹操と共にあまたの戦場をかけたあの将のみ義の重鎮にして不動の盾と称される勇将彼は暗雲を裂き味方の道を切り開けるのか の指揮は高いですね厳しい幕開けになりそうですが苦境でこそ、より美しく輝かねば勝利を飾り、感動的な終幕を迎えるために私は我が君のおそばにおりますわどんな時もこの馬が、川や湿地に…大丈夫 馬なんだからうまいこと抜け出すさ総泰殿は総人殿のご子息総司様は冷静でいらっしゃるよほどの窮地となれば話は別だろう 少しは人間らしいところを見てみたいものよ敵はこちらの出方を読んでいる月並みな戦術では敗北は必至よ私が出陣する大将自らが出れば兵たちも奮起しようしかし殿はそれはあまりに危険かと危険は承知の上よ 奴らの勢いをそぐためには致し方あるまいもっとも五軍の勢いを認めるのは不愉快だが殿承知いたしました総志向御身の盾となりましょうぞ城を取り囲め をおびき出すのだ、ね。 You want u s t o do? <laughs> いい度胸だ当然悪夢はできてんだろうな信玄お前は先に行くの攻めるお前がいる私を逃がすためにそのようなことで どうかご無事でひとりたんいい根性してれが よい働きだ。 この勢いに乗るのも一強だな進軍する狼のごとく敵を追い詰めん なろう死はまだなすべきことがある こ, ここは行こう敵将、自分が撃ち取らせてもらった ミラノ手間をかけた。 終了兵参るさあ俺と勝負だエメール覚悟しろ悔しいここは引かれば敵将自分が討ち取らせてもらった引かれその力をもらおう SA- <laughs> 無様な戦いとなったなこれも我が不徳の致すところ申し訳ありませぬ我が君<笑>よくぞよくぞご無事で大事ないおのが無能をかみしめている以外はなそれより礼が先だ 私がここにいるのは誰のおかげだと思っている将軍我が君を守ってくださったこと心から感謝いたしますわ殿は自分にとってもかけがえのないお方守るべき主の盾その使命を果たしたまで な今は耐えて死のうのだ立派な町並みになりましたねこの城が灰にならぬよう勝ち続けなければそなたの功績に報いよう。 それは新たなフラいだふと夢なんじゃないかと思います。でもこの街は現実なんですよね<笑>。 この町での商いは自由だと聞きました。ちっと夜遊びが過ぎましたよ。 しまいました夜更かしして本を読みすぎたせいですね。 そ ん, <笑><笑>んなその調子でいけよ。 成功 し, しないと うてないわルじじってのはる危険気にしない エコシナイトエコシナイト くれたなここで私の知略に屈するがいい成功しない急ぎよ知ったいそのまま負けではない敵将討ち取った急ぎよ知った私こそ真の三国無双よキャッ<笑> 潔く失これ以上の蛮行は許さん すぐに行きたい。そんな や あなたの功績に報いよう不審者がいないか見張っています見つけ次第俺の正義の刃で切るつもりです今回の制度 ちゃんと実践できていますな真っ当な商売で利益を出すそれが大商人への近道ですよね じゃあもうすぐ開けようか け次は容赦しねえぞ敵視れたいのかなち取った脅されたいのかな 早々おめてそろそろ上げようか死と隣り合わせは私のト僕さあ守りはお任せあれ白白星と申すそろそろ手加減は なる将兵たちを恐れるなわしに続き敵陣を救え僕がまさに真の三国武装げようかそう思うとこの国やすやすとはくれてやらんぞ ゆうゆうと楽しんでほしいんだ。そなたの というものですね。 違う が変われば戦い方も変わるよ。さあ、俺と勝負だ。探しましょう。殺されたいのかな？あの幸せをあげるよ。将軍のおかげで、無事すぐに死んだんだ。<笑>お礼に、親たちはお城を守りました。 城の守りに戻ろうああげるよ私が真の三国武装かあの島津とっあげるよ少々遅くなっちまったか一旦城まで引き時期を待とう 敵将討ち取った。 得点<ペー><ペー> ただ勝つだけでは味気ない楽しみながら。 後手より同時進行し一気に諸をほぐる大慶を創上自らも兵を率いて漢中の要所に進軍した一方魏の動きを察知した諸の諸葛亮は静兵官に馬朝を派遣陣馬一帯の猛者が入り 精兵艦に隙はないかに思われただが堅牢な砦を前にして芝居の目は輝きを増す彼は猛将馬長を破るための切り札を用意していたのであるその切り札の名は浦和柿洋歌王位 は買って知ったる庭のようなものです。各地への連絡、平坦線の確保は私にお任せください。それは頼もしい。しかし、お前の目的は。支援は人を落とす。それをご心配なさるんです。ご安心。 仇が使えるものと同じ具は犯しません<笑>ならばいいその冷静さ偽りでないなら役に立ってみせろ。 幸運は実に順調この地は我が故郷ゆえ当然か 東の橋を修復し奇襲部隊を送る作戦成功まで前線の砦をシーせよ懐かしい風空気に帰ってきたの。 局面に応じて戦い方も変えねばならぬ。 潔く失格することがそのまま負けではない打ち取ってさすがですな将兵らの士気も高まりましょう即戦前に前進の取り手が落ちたりとはしかあるまい。 はっはっはっはっは っ, は っ, は っ, は っ, はっ で願います。